しょうがないしょうがあるあしょうがないおお<笑><音楽><音楽><音楽> 今ね200人ぐらい街です目黒にある世界一広いスターバックスに来てるんですけど今日来て正解ああと1時間ぐらい街があるので。 に待ちたいと思います。長い<音楽> はい、40分も待ちまして40分以上、はい、はい、きましょう I wanna take you w a y to somewhere we can be by ourselvesI、mm -hmm. see you looking my way so maybe it's not all in my headIt's a funny situation じゃあここは世の中で一番大きいスターパックスでどう思いますか人が多いだけ た、ね、な, なんかスイーツ系もたくさんあるしねそうそうパンとかケーキとかそうそうそうスイーツとかスタッフもみん な, なんか親切で、はいね、外国人たくさんいます、うん、外国人だらけはいそうですですごくおしゃれだと思います、ねうん、おしゃれ、はいうん、多分ニューヨークに行っても大きい年まあ世の中の大きい街に の、こう。スターバックスは多分こんな感じだと思います。うん、まあ、そうでしょうね。そうそうそう多分ねそうそうそう、うん、世の中の一番大きいスターバンについて、どう思いましたか。うん、おしゃれだ、大きくて、ちょっと感動。はい、僕はすごくおしゃれだなと思いました。 おしゃれだねそうそう。うん、はい、今どこに行きますか？あ今からちょっと渋谷へ行こうかなと思ってます。はいで渋谷に行きますから。うん、友達と待ち合わせしてます。はい、で、どこでえっ、ー、と待ち合わせしますか？だいたい8校前じゃなかったかな ？8 個ですね、うん。台湾料理を食べに。 はい、うん、お友達と、はい、行きまーす、はいまあ、お友達って言ってもね YouTube で知り合った方なんですけどねはい、はい、うん<笑>ね、なんか不思議な出会いだよね皆さん気になりますよね<笑> 雨や、ね、むかと思ってたんだけどね、うん、ニンニクはそういえばそしょうがないニンニクないしょうがないしょうがあるあっしょうがないおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 今日うは一日どう思いますか、うん、こいつのね間違いがなかったらね超楽しかったんだけどねこいつの間違いです<笑> 2人のせいでダブルチェックもせず。 結局時間を無駄にしました。時間と努力とお金のを無駄にしました、はい。電車代が無駄になりました、うん。今度気をつけましょうね。気をつけろよ。お前気をつけろよ。ごめんなさい。後で土下座します。土下座してください。かしこまりました。で、結構楽しかったです。うんまあ、それなりに楽しかったね。はい、うん、この動画好きだったらいいね。チャンネル登録。 コメントシェアをお願いします。はい、うん。それから、はい。じゃあベルマークをオンにしておいてくださいね。はい。うん、オンにしておくと YouTube の方から連絡が行きます。アップしましたよって。はい。うん。そしたらすぐねご覧いただけると思うので、はい、ぜひぜひオンにしておいてくださいね。はいは。じゃあまた次の動画とライブでお会いしましょう。うん、はい。またお会いしましょうね。はい、バイバーイ。はい。バイバイ。バイバ I think I like you I think I like you